こ の, このまんまう料理のみそりですはいえ二、ー、日酔いです昨日飲み過ぎててね今回ですね作るのがまあ二日酔いでもできる試行シリーズ二日酔いの時に食べたいって言ったら皆さん何を食べたいですか僕はねモツ煮です<笑>違うか二日酔いの時に食べるもんじゃないですね まで、あ、でもですねとにかくねあったかいもつ煮が食べたいんです僕はだからですね今回は、えー、思考のもつ煮込みもつ煮込みっていろいろありますよね僕は必ず飲食店さん行くともつ煮込み頼むんですよなんでかっていうともつ煮って全然店によって味付け違うんで、ね、今回はですねもう僕が一番美味しいと思った、はい、どこの世界さんにも絶対負ける気しないですっていう思考のもつ煮をやっていきますやべキれキレがねえな<笑> リュウジのバズレシピ。 えー、じゃあまずね、材料説明、え、いきたいと思います。まずね、えっと、まあ、これはなくてはならない、もつですね。これ、豚のもつでございます。パックで売られてるやつですね。今回 500g。だから結構な、大状態になりますね。今回ね、ボイルしたものを使うんですけども、もしあればですよ。まあ、なかなか皆さん見たことないと思うんですけども、もつ煮っていうのは、直腸で作るのが一番うまいです。あの、鉄砲って呼ばれてる部分ですね。本当は鉄砲で作りたいんですけども、生の鉄砲なんて売ってないので、もしある方は鉄砲を使ってください。で、お野菜なんですけども、 大根と人参、大根が300のにんじんが1本の 150g ですねちょっと控えめですあのなぜかっていうともつ煮っていうのはお野菜を食べたいんじゃなくてもつ食べたいんですよなので、えー、ともつが主役だからもつの分量が一番多いですこれはもうちょっと箸休め的には脇役でございますであとこんにゃくこんにゃくの入ってないねもつ煮はねこんにゃくの入ってないもつ煮のようなもんなんで、えー、なのでこんにゃくを入れます、はい、であとネギこれ長ネギはも絶対用意してください 長ネギの入ってないもつ煮なんで長ネギが入ってないもつ煮なんですよ。そして、ニンニク。これね、一玉入れます。それがね、僕の家のもつ煮なんですね。僕の家のもつ煮は、ニンニク一玉入れるんですよ。で、ベースは僕の家のもつ煮なんですけども、もうちょっとね、改良した。だから、多分ね、僕の家族が見たらすげえ怒ると思うんですけども、なんでうちのもつ煮をやらないんだと。なんですけども、僕料理研究家なんで、ちょっと研究しました。はい。で、あと、生姜。生の生姜。チューブとかじゃなくて、生の生姜使ってください。もうこれで全然味が違います、ね。 えー、あとは調味料は限らないんじゃあですね、えー、早速作っていきたいと思いますえー、っとじゃあお飲むしんいかないですかあの、飲むしんあ忘れてた<笑>、はい、飲みたくないいいいやいやい や, いや<笑>飲みま飲みますよ飲みますっていうか別にいやでも全然あの<笑>無理してほしくないから飲まない日があっても俺はいいと思う でも飲まないで飲まないでなんで飲んでないんですかっていう声があるのがまた難しい<笑>いやいやこ こ, ここのカット使われるじゃん絶 対, <笑>絶対にエンディングとかでこういう議論になってるの見る<笑>じゃああのね持つ煮は酒なしじゃ無理よただねちょっと今日キレ悪いんだよねそういう時に一番いいのって何か知ってる<笑>向かい酒ですねもう皆さんはね真似しないでください今日飲んだら明日絶対飲まないんで2日以上飲まない 最近さもうみんな心配してくれるからあんまりね心配さかけたくないんですよこれみんなに言うとめちゃめちゃびっくりされるけど俺休館日週3回必ず撮ってますからね撮影が2回でプライベートの飲みニングの1回それ以外ほとんどの ま, まちゃんとしてるのよこれだって僕が体調崩したら 絶対にお酒のせいにされるじゃないですかあんなに無茶な飲み方するからもう体壊したとかって言 わ, 言われるじゃないですか僕はねお酒を飲むものとしてお酒のせいにだけはできないので健康管理はマジで気使ってます酒飲みの鏡んですからねえはいボーカル君俺は君の味方だよじゃあパワーをくださいじゃあただいまはあうまっもうね目がギンギンになってきた 楽しみながら今日もやっていきたいと思いますね助手のハイボールくんとねはいじゃあやっていきたいと思いますじゃあまずですねえっとこの人参こいつはですねふは落としてねまあ、半分に切ってまあちっちゃい人参なんでこのまま半月切りでいきたいと思いますあの皮はね剥かなくていいですよこれぐらいねあの薄く切っちゃえば皮なんて気にならないんでね皮むく手間も惜しいし捨てた皮の栄養価も惜しいので人参の皮はね基本的にこういう煮物とかね剥かないでいいです全然 この人参ってていうのはね、ままあ彩りともつ に, に甘みを加えてくれますホルモンがすっごい好きなんですよだからホルモン料理すごいいいあのレパートリーあるんだけどなかなかねあのスーパーにもつが売ってなかったりもするんで豚もつぐらいですよね牛もつとかもあのできるんです牛のもつってあんま売ってないよね売ってるかなまあもしリクエストがあったらやりますけどで大根はもうほんと皮付きのまんまこれもね皮付きできますただ大根はねちょっとでかいので4等分にしてからこう切っていく これも人参と同じぐらいに薄切りにしていきます。はい。こっいろんなお店でモツ煮を食べてきたけど、これが一番うまい。まあとでつこれは避けておきましょう。じゃあですね、えっ、ー、とニンニクなんですけども、ニンニクで、ね、今回一玉ね使います。モツ煮の場合はね、ニンニクやってください。で、ここ切り落とす。こうやって切り落として。 1ニ玉ニ使う場合は切り落として切り落とした断面で下にやりますだいたいねあのこの中国産ので1、まあ、玉国産だとねでかいから国産高いから嫌なんだよね<笑><笑>美味しいんだけど高いから無理っすでえっ、ー、とこれをどうするかっていうとこれね包丁でね叩くこの上から真上から叩くんですよそうするとどうなるかっていうとすげえむきやすい、ね、っこうやッてほらとろっとろむけるの ニニンニクって皮むくのに番面倒くさいんですけど、えー、叩くとですねすぐむけちゃうんですよこれロポロポロむけるでしょこれおこんなに入れんのか久々に作るから<笑>ちょっと躊躇しますよこれねでも入れてくださいあのニンニクね煮込んじゃえばね匂いとかあんまり気にならなくなるんで大丈夫ですもう今はほら外出るときでも接客業の人ってマスクつけるでしょだから気にしないと食べましょうそんなねみんなね人の息とか気にしねえからあんまりこんな感じでね剥いといてくださいこれはもう丸のまんまでいいです で,、えーこんらくです、こんにゃくねぬるま湯で1回洗ってください下湯でしないと臭み抜けないって方もいるんですけど今のこんにゃくはそんなに臭くないので蛇口から出るぬるま湯でいいですなんか40度ぐらいのお湯でこうやってよーくね洗ってくださいぬるぬるこんにゃくこんにゃく大丈夫ついていけてるみんな<笑>ちぎってもいいんですけどもなんかちぎるとねこんにゃくの黒いのがさ爪の中にね入り込む の, その大嫌いだからだからこうやって あのスプーンでちぎるで包丁で切ってもいいんだけど包丁で切るとねあの味のノりが悪いんでねこうやって凸凹してた方があのこの味をねいっぱい吸着するんですよねなので、えー、僕はこの切り方ですはい、はいはい、こんな感じですね長ネギの、えー、下処理いきます長ネギはね普通に小口切りなるべくね薄めがいいですこれは。 あのね生で食うんぎ、ねねはい、はね結構太いネギだったんで 150g ぐらいあるかもしれないですねこれねおつ煮はねやっぱりネギがね命ですよこれ、ね、これね、えー、と切っただけだと絡み抜けてないのよなのでこういうねざる、えーまあ、こういう感じで入れて水張ってちょっとねあの水につけとくと絡み抜けるんで絡み抜いといてくださいこれはねあの大事な下処理なんで。 これでもう数十分ぐらい漬けておきましょうで。あとでね、水気絞って使いますんでね。で、今回、これ、もつね、下処理しません。えっ、ー、と、パックで売られてる、今の豚もつって、 もう全然臭みないでもし気になる方はやってくださいただこれ、えー、ともう汁がですねにんにくもたっぷり入ってるんでほとんど臭み感じないと思いますもし気になる方はあの1度か2度ゆでこぼす、えー、ボコボコって言った鍋でゆでて、えー、お湯捨てて、まあ、ちょっとめんどくさいの で,、はいえー、で味にそこまで影響ないので臭いもつだったらやってください普通のスーパーで買ったやつなんですけどほとんど臭みないのでこれねあの基本的にやらなくていい今回ねごま油使います大体大さじ1ぐらいで、えー、火にかけます で、えー、最初にもつを炒めます温めたフライパンの中のこの豚もつをもう投入していくでこれで、えー、と炒めてですね、えー、ごま油の香りを、えー、ちょっとねこのお肉に移していく下処理したらね、えー、とやっちゃえば結構簡単なのよこれねこ豚もつねもし、あのー、みんな豚もつ料理やってほしいって思ったら、ね、コメントしてください豚もつ料理僕の豚もつのあれはいっぱい持ってますからね嬉 はい、じゃここでですね、えー、大根と人参じこれも、えー、ちょっと炒めていく個人的に僕はもつ煮にごぼうは全くいらないと思ってるんでごぼうっぽくなっちゃうんだよね結局ね香りが全部やっぱねニンニクの香りをつけたいもつ煮はだから、えー、僕はもうあえて今回ごぼうは入れないです、はい、そしたら油が行き渡ったなと思ったらこのこんにゃくこんにゃくを入れて ニンニクなんだけど2かけだけ残してあとね全部入れちゃってくださいこ れ, こ, れ こ, のこのまんまこれがねいいスープになるんですよ2かけはあとですりおろすんでねにんにくはダブル使いします全部炒めてくださいでこっからですこっからまずね、えー、お水ちょっと勢いが強すぎましたね、はい、お水1リットル、はい、ギリギリですねで白だしです 白だしは僕が使ってるのはやなんですけどもこれがね100ミリリットルあたり食塩がね 10g ぐらいのえ濃度のものになりますんで他の白だしを使う場合はえ濃度に合わせてねえ増減してください 13g ぐらいのもあ る, あるんでねそうするとしょっぱくなっちゃうはいで4入れますここにみりん12酒を大さじ2そして味噌です でお味噌なんですけどもだし入りの味噌じゃなくて無添加の味噌、えっとだしの入ってないものにしてくださいじゃないとね味がね結構ねブレちゃうんだよね大さじ4入れていくでなんか溶かしながら入れる人もいるんだけど僕はねあの煮込んでる間に全部こうこう回ってくるんで溶かさないタイプです、えっと、お味噌汁の場合とかだと味噌っていうのは最後に入れて味噌の香りを生かすんですけども今回はですねこの味噌で具材に味をつけていきたいんですなので最初に入れます全部 基本的にもつ煮にそこまで味噌の香り僕いらないと思ってるんで味付けだからコクだしで入れてる味噌と一緒に煮込みますはいこんな感じでございますでこのままですね沸ああいたらえと火を落としてもつが柔らかくなるまでかなうんだからねえっと小1時間うん50分ぐらい煮れば大丈夫だと思いますこのままこうボコボコって沸いたらえとちょっとこう弱中火ぐらいにしていただいてえ50分煮込む ですね、今回は今回はじゃねえやもつ煮がねもうね50分茹で上がったんですよでここでねこのままねすっごいそうですでもえちょっとねここですりおろしの生姜とニンニクを入れるですりおろしたニンニクと生姜って香りがねまたねそのまま入れるのと全然違うんですよ生姜はね皮ごとすっていいですその方がねあの香りがよく出るんです 皮の部分がねすっごく香りがあるんでやっぱねモツ煮はねこういう、ね、香辛料とかあのを入れてよくねあのやった方がいいですなぜならその方がね臭みがね抜けるんでね非常に重要 10g これがね味の要になりますであとその後ににんにく2かけ2かけで大体 10g なんでねちょっとにんにくと生姜すると必ず手に匂いがつきます結構ね あの質問多いんですよどうやったら手についたにんにくとか生姜の香りって抜けますかっていうこれはあのこの匂いを魚にして飲んでくださいねこれでねもう完璧に問題解決になりますでそしたらこのにんにくもを入れていくもうそうするとねこれね煮込むんですよこれはでこれで、えー、と軽くね、えー、ともう数分煮込んでください持っていきますよ おれよこれが俺の求めた最高のモつ煮このもつ煮は世界最高のもつ煮なのでぜひこれをね作ってもらいたいで最後にこれネギネギ水つけてたやつあもう水気絞って、えー、やりましたでこいつをドカッと載せてくださいこれですこのネギこれはですね、まあ、お好みなんですけどもここに七味かけるんです これ以上のモツには存在しないと思ってます僕の、えー、本気で作るこの思考のモツ。に完成はいそれじゃあぜひ今日食べていただいたものを食べていただきますもつってさビーフじゃない今日はバーヤーにします冷蔵庫だったから いただきたいといますもつ煮をいただきますよこのネギと、ね、一緒にいただくんですよあははおおん優勝ですこれは本当 にだることにんじんの味しみが半端ねえしもつもね非常に柔らかさに従ってる酒に合うめちゃくちゃ上品なのねこれねうわスープやばこのもつのうまみが全部出てるもうちょっと煮詰めてご飯にかけてパンチ丼で食いたいパンチってあの山田うどんだとあのパンチって言うんですよねもつ煮のことそれで食いたいこれはね至高だわ とニしニと生ががっつり入れるんだけど決して下品なじゃなくてなんでこんな上品になってんのっていう味ですねこれはね僕はねもうこれですね持つにはこれはスタッフチャンスをやらざるを得ないです酒好きな人全員ですねまあコメントに定評があるチョモうん めめちゃめちゃゃうまいですうまいしょこれネギと生姜がいかに引き締めてくれてる感じですかねいやこれはうまいっすわもつはねわざとこうちょっと食感残してるんだけど、はい、柔らかいもつ好きだったら40分から50分ぐらいもっと煮込むと、うん、ほろほろになるそれぐらい煮込んでもまあいいかもしんないまた具としてのニンニクもありですねこれゴロゴロしてるでしょニンニクがこれもねうまいので嫌な匂いしないでしょ<笑>ギネスの宣伝だこれ <笑>今日はこ れ, じゃこれでいいんじゃないかな<笑>みんなでついで飲みたい、ね、ですねもうねああいうスス す, すじゃああとはもう楽しんでいただいてもら<笑>まあうまかったねこれね<笑>まあコツはですねあのもう程度にやって煮込むってことですね僕はちょっともつの感触残してますけどももつがほろっといった方がいいなって方はねあの倍ぐらい煮て大丈夫ですよ その時にあの汁が濃すすぎたらちょっと水入れればいいですからねこれは美味しい今回ビールだったけどご飯にかけて食ってみなさいなこれ飛べますよこれ最高ですかー最高でーすということでこの地方のもつ煮込み本当に美味しいですかねこれね皆さん試してみてくださいちなみに実家のもつ煮はねニ、えー、と人参入れないんですよねこんにゃくともつだけなんですよ だからそれやれって次言われたんだけどあの俺は大根と人参が食べたい<笑>今度実家の実家のもつ煮は究極のもつ煮でなんか思考 VS 究極でやってもいいかもしれない。